主様のおそばにいられる幸せは当たり前のものではなくとても特別なことなのだと感じておりますよ。主様、何かお困りのことはございませんかこれからも変わらず私になんなりとおもし付けくださいましこの身に新たな力を宿せたのはすべて主様のおかげでございます。 恩返しできるよう一生をかけてガイドさせていただきます主様をお慕いする気持ちにはこの真っ白な装束と同じく一切の曇りもございません私の全ては主様にどんな困難が行く先を阻もうとも私はこの手で明日をつかんでみせます 私の決意を見ていてくださいましけき風の精霊よ未来に向かって歩まんとする私たちの背中に祝福の追い風を絆をつなぎとめてくださった主様の優しいお手手そのぬくもりはこの胸に灯る希望の明かりでございます主様の。 優しくて耳をくすぐるそのお声で、どうかこれからも私の名を呼んでくださいまし。私は一人ではございません。かけがえのない仲間のため、絆を紡いだ主様のために、この身のすべてを捧げます。精霊たちが、 私たちの絆を祝福してくれているようです笑顔あふれる素晴らしい仲間に心からの加護はかあ正気と見ました風よ刃に集え逆風の絆風素晴らしい